それに関して質問とかあったら、あの陰号を通して聞いてもらってのかもしれない。秘密がわからない程度に、誰誰かに院内の様子をちょっとさ探ってほしいんだよな。はい。では二回クル目に入ります、はい。じゃあ今度これから行こう。彼の病室には彼女の病室には特に。<笑>特に 不思議なところはなかったが何やらもうノートがしたんだ彼の彼女の部屋から出るときになんで彼女の行方について少しそのもう足音、ノートをたどっていきたいと思うはいえっとまず C、はいま、そうだね、まず C に行ってください12また救急車来た <笑>救急車のサイレンが暗闇に響いて何か事故でもあったのだろか幻聴<笑>なんじゃないかっていうに<笑>いやでも実際ある本当にあの救急車じゃないけどナースコールがピンポーンってやっと聞こえるとエレベーターだとずっと聞こえる怖いよ幻聴みたいに聞こえる<笑>そう、はい。じゃあ誰が登場しますか、えー、いや一人で行きます一人、はい、はい。ここはやはり集まっているよりも拡散して じゃあいはいこの音でくります。す失敗ですね。はい、これってちょっとどうことがでは、ね、<笑>はい、では次のぞ。次 やっていいいあ、いいよ。どうん、到着して戻ってきたエヴァルのさっき監視カメラで見たあの姿はどう見ても少女の姿だった。うん、これは何かもおかしいぞ。どうやら一度4ル4号室かその辺りに行ってみる必要があるよ。ピ<笑>ンポーン 4階ですごい<笑>これはみ方さんじゃないか。みなかたさんはあんなとこで興日から何やってるんだ無視して別方向に行きたいけど、404はち側だしな。み方さんあおあはおあはあおおどうしたんだの理由ですね。いや、今回ちょっとパンサー浜田、はい、この辺に漢字を探しに来たんですよ。おお君はとおおおおそうか。 新判定はいじゃあ新品6えー、暗い廊下を一人で歩いている背後から不気味な物音が近づいてくるような<笑><笑>だな人を登場させる前にシュを振らないといけないから悪かったじゃあそんな状況で出会いました稲田さんどうしたの僕の後ろに何かいませんかい いやいやもうえ<笑><笑>どうしたんだい君は何か作くらんでもしているのかね特に何も聞こえはしないがあすいませんでした分かりましたよ<笑>っ<笑><いや><笑><笑>もう、内心小山さんはさっきから結構こう高圧的な態度を福井院長から取られてもおっかな福井院長に来まして<笑><笑><笑>ちょっとじゃあ立場の瑠璃の行方を探しよう、はい 調査する。何で判定しますかえー、っとうんやっぱ物音かなうん、うん、せっかくなんか背後からなんか聞こえたような気がするけど副院長は何も見てくれなかったし<笑><笑><笑>失敗したわけじゃましたえー、っと好奇心知覚ですでは消、い、気度か生命力をマイナス1して1回振り直 し, し, しますはい、これで私の小輝度は4 ほぼ、ええ、ね、成功です。見てみたっけ、気持ちを見てください。立花瑠璃。どうくだ。<笑>拡散情報です。四マル四号室の患者立花の瑠璃が立って歩いていたのを見た。うん、と患者は言っていう。後ろからきっと知らない患者が来て。 そういうこと。みんなそう言っているから集団幻覚でなければ本当に歩いていたということになるが、立場のルリは一階に降りていったらしい。ショックも読んでください。ショック。<笑>この秘密が明らかになったシーンに登場していたキャラクター。<笑>ではお二人はショックを一時受けてください。ショックと思います。発表。伊豆え<笑>。<笑><笑><笑><笑><笑>バカだ。彼は一年。<笑> は彼女彼女1年以上寝たきりだったはずそんな人間が立って歩く無茶だいかにいかにレハビリをしていようともう無茶だそうっすねそうすそっそうっすねうわめっちゃ<笑>そ ち, ょちょっとあのも う, やばいっす、ね、もう一服していきますど<笑>うはいあ出<笑><あれ><笑> しかし、佐々木さんが外に出ていないとなるとまだ院内にいる可能性が高い一つ気になるのはやはり処置中であった緊急処置室そこで私は彼に対して処置をしていたのたもう一度何先ほどは警報によって少し慌てて出てしまったが落ち着いてもう一度調べてみようと思う緊急処置室 を 調, 査する調査、じゃあまずシーンを終わりにってください。7, 7、えー、誰だろうずっと視線を感じる。周囲を見てもそこにあるのはただの暗闇なのか。そっから視線を感じるのは、まさかいなくなった感じが私の様子を伺っているのか。シーンは一人で。 そういえばさっきから皆方先生の小山先生の姿が見えないが二人はどうしたんだろうか処置室を調べ終わったら合流してみよう6薬品で違う、えー、と医学あ医学、はい、じゃあ先方で処室をガラガラ拡散情報ショックなし 結婚は普段使われていない第2手術室へと続いている。また、そち代の傍らには、殴り書きの研究レポートが残されている。はい、では、第2手術室と研究レポートのハンドワートを紹します。えー、第2手術室。普段使われていないため、いつもは施錠されているはずだが、今夜はなぜか部屋の鍵が開いているようだ。うん、研究レポート。 えー、メタリアまで発見された新型金腫 m 類に関する研究成果とメインタビでは2サイの目は終了しますはいここでマスターシーンを撮影しますマスターシーンっていうのは導入フェーズとかでもやった俺があのゲームマスターが主軸になって行うシーンです、はい、では了承します運び込まれた球艦佐々木京そして入院患者である橘瑠唯はいてどこへ消えてしまったのだろうか えー、たった3人のスタッフで病院内の全てを見てもあるのはなかなか骨が折れる 警, 告警報音が鳴っていないということはおそらく外へ出ていないと思うのだが、えー、それぞれの知り得た状況を確認するため1回中央受付に一旦全員集合しましょうじゃあ集合してくださいいすどうだった何か有益な情報は得られたかね それが、先ほどのささげさんがいなくなった緊急助手術室に向かってきたのですが改めて見てみると結婚が第二手術室に続いていましたなんだとまだ中は見ていませ ん, なんだとそれはそれはなんだか穏やかじゃないですね、はい、そんな感じで状況報告をしているところ、えー、素足でペタペタっと歩いてくる足音が。 何か足音出しませんかうん、うん、はっきりと聞こえるね、はい、足音のあるじを目で追うと薄暗い非常灯に照らし出されたのは急患として運び込まれた男笹木京吾と202号室に入院していた患者加藤であった<笑>あれは二人はこちらの呼びかけにも答えずふラふラとしたおしろりであなたたちに近づいてくる なぜだかわからないであなたたちは彼らの行動に本能的な恐怖を感じてる。あれは笹々木さんとこの間から入院されている加藤さんじゃないですか。君たちは何をこんなところでしているんだね早く病室に戻れたまえ、君は休暇だろう。手術の続きがある。早く。早く戻ろう。手術の好きがある<笑><笑><前>が<笑>が。待ってください。しかし笹々木は私が処置しているんですが、まだ。 歩けるような状態ではないはず何か様子がおかしいです思い出し癒やせな<笑>はいでは戦闘を行います <笑><調子><笑>何か有益な情報をあられたからねえっで結婚 が, がわチャわチャして第二手術室にカクカク近々でね々じゃないですね、はい<笑>はい。ではえー、あなたたちは生命維持装置の警告音を聞ききてますピーピーピ ー, ピ ー, ピーじゃないかなピーかーピーという音を聞 き, 聞きましたあかんこの音は誰か、はい はい、それは202号室から聞こえてきます 202? 202号室わ確か加藤くんあ、くんとか言っちゃうなまた、あ、誰か亡くなったんですかね<笑><笑>はい、で202は202号室が駆けつけました三人目ねすると、患者の加藤氏がえー、亡くなっているの発見しました病態が急変したのだろうかお前亡くなっていますねなんこったトラブル続きじゃないかそして、加藤氏は 口元から白い粉のようなものを吹き出していま、うん、とりあえずご家族にご連絡してください い, いただけますか、うん。はい。では全員ショックを受けてください。全全いいええー？全然ショック受けていない。<笑><笑>しかし、この白い粉、普通じゃないですね。そして週末で今日教定を行います。誰？俺も最高。内容を見てトリガーを確認してください。週末。七、七。 これは。俺は九、はい。失敗。はい、では、取ってください。では、トリガーを確認して。そのトリガーに引っかかったら、それを公開します。しかし、白い泡を吹いてるなんて、粉を吹いてるなんて、すげじゃないですよ。や ば, い や, ばいやばいですね。<笑> から急患が来ては失踪したり橘さんが出歩くとかではここでここでペタペタと優勝音が聞こえてきましたはいそこに現れたのは救、えー、急患として運び込まれた笹木京子でしたすると、えー、死亡しているはずの加藤氏が状態を起こしベッドから はいずり入ていきます<笑>、うん、はいここで戦闘シーンを変えます<笑>では、えー、戦闘シーンの説明をしますまず、えー、これはメインメイドの